演武開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいそういうわけで本日はこちらこちらローソンのパンをいろいろ買ってきましたで食べたいと思いますフレンチトーストコロックが、メンチカサンバーガー結構いろんな種類あるんですよねでもちょっと今時間がたまりないので早速食べていきたいと思いますでは いただきますお肉はうまみたっぷりコロッケはホクホクフレンチトーストは甘みが染み渡る他のパンもどれも美味しいですね最初に食べたこちらの照り焼きハンバーガーは照り焼きの甘辛いタレがお肉のうまみとともにしっかり口の中に広がってきてとっても美味しかったですそして続きましてこちらのはみ出るメンチカツバーガーこちらは。 バーガーと言っていますがパンの方にもパンを当ててみまいたどちょっと揚げパンのような雰囲気がありましたね本当にメンチカツがはみ出ていて食べ応え満点うまみ満点で美味しかったですそしてこちらコロッケパンこちらはシンプルでホクホクのコロッケがパンとよく合っていまして、ね、ソースとかつけてもよかったかもで続きましてはこちらのバター香るジューシーフレンチトースト バターの香りってそんなにしなかった気もしますけどその代わり卵液の甘さがしっかり染み込んでいてじゅわっと口の中で広がってきて美味しかったですそしてこちら濃い味ソースの焼きそばパン、うん、そこまで濃いっていうような感じではなかったですねもちろん残念な意味ではないですよあっさりしていて食べやすい焼きそばでしたパンともよく合っていましたねそしてこちらのふわふわホットケーキ 本当に生地がふわふわしていて、しっか り, しっかりと入って歯が入ってきましたね、まあ、その歯が弱くないんですけどで、メイプルシロップの甘さも口の中にふわっと広がってきて、おいしかったです、これぞホットケーキといった感じですね、はい、で結構食べてきましたけど、まあ、実はま だ, まだあるんですよね、こちらに。であー シンプルですけど、それように美味しそうなのですでは、もうこちらもちゃんと食べていきましょうまずは、こちぎれるミルクプラムですからあれ、マ飲みでも食べたかな、これまあ、一発とフランスパンツよらけなくて固めですねでは、ちぎれるという名前通りちぎってみましょういただきます こちらはクリームが濃厚な白ンが多いと思っていたら思わぬ副編がこれが一番のお気に入りですね最初に食べたちぎれるミルクフランスはその名の通りすんなりちぎることができましたね中に入っているミルククリームもさっぱりして美味しかったです ただパンのほうは以前食べた町のパンの方に比べるとちょっと柔らかかったかなあの町のパンの硬い食感を食べた後だとちょっと物足りないかなと思った部分もありましたねそしてこの発酵バターが決めてふんわりメロンパンは本当にふんわりした生地がちょっとさっくりとしたメロンパン部分もあって、まあ、美しくいただきましたただちょっとクリームとかも欲しかった気もしますねバターだけでも本当にないかなそして こ, の次に食べたこちらパパイス香るカレ ー, パーこちらはカレーの刺激が口の中に噛んだ瞬間に広がってきてそれが食欲を誘ってくれましたちょっと甘いのに飽きたなっていう時に良かったですねまあこんだけも食べてればなければ怒ることはない話ですそして次のこの大きなデニッシュドーナツこれがちょっと意外でしたねみんな何の変哲もないって言ってはなんですけどな ドーナツだったのですが噛んでみると正面に薄くシュガーコーティングがされていてそれが意外とさっくりしていて甘さがしっかりあって美味しかったです。ほんとこれんだけ大きいのにあれんだけ甘いと本当に満足した気分になりますね。なんだか得した気分です。本当に大きくて美味しかったです。そしてこちらクリーミーホイプベップデニッシュ。こちらも クリームが最初のフランスパンのミルククリームのようにさっぱりしていてかつ濃厚で美味しかったですさっぱりしてるんですけど濃厚な部分もあって本当に良かったですただデニッシュがちょっと大きすぎて食べづらかったのとあと噛んでしまいにクリームが出てくるのが残念でしたね難しいところですねそして最後に食べたこちらふわふわコップのマガニンにこちらは もうシンプルに噛んだ瞬間にふわっとした食感とともにジャムの甘酸っぱさ、マーガリンの香りが口の中にいろんなできました。シンプルに食べたい人向けですね。はい、というわけでローソンパンいろいろ食べてみました。本当にいろんな種類ありますね。レ ギ, ギュラー商品だけ集めたと思うんですけどそれだけでもこんなにあります。これらもいつ入れるかわからない、本当に厳しい世界ですからねーって。 何やってるんです か, かんでしょう、ね、自分今回の一番のお気に入りはデニッシュローナツですのでそれを代表としてこちらの点数とさせていただきますそれでは風花を穴の中から求めるわ 穴, 穴の中に風花ってないと思いますけどねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいで全部で2円